はい。四月の四月？五月です。五月の二日。はい。ゴールデンウィーク直前です。はい。夕方の日です。はい。行きましょう。私がえー、っと、えー、っともちゃんが持ってますカメラを、はい、あ、クロミス。<笑><笑><笑>でも一人で撮るのはと、うん、もちゃんの前。 うんたまにしか撮らないから、なんか、たまにがあすごい、編集したし、自分で、そういう時インイでもうボツにスタえ？ルを、大変なタイミングとかあるからね、手が離せなくなったり、確プニングがあったり。 今日ちょっとあのー、ピンマイクがないのでコニターの声が届きにくいかもしれないんですけどすみ、はい、ませんまは い, はい<笑>、はい、閉めなくて大丈夫はいではマゴットリの前に好きな、ね、はいい い, いい天気だね日差しが暑いね今日日差しがもう強 い,、ね 強, いね、強いってあのー ニュースでやってましたた紫外線注意みいいなはい、何をあのとかいうのあうん木同士を接続するやつですよね。 梨とかさ、リンゴのさ箱、はいはい、ってさうんぶったいホッチキスみたいに止まってる止まってる、あんな感じたぶんへはいフクラとエスガチはい卵は入ったらないですねないですねなんかみんなお休みしてんのかな最近少ないですねないはい、残念めっちゃいいまたみんな一斉に始まると思うけど 始まってほしいけど。あ, れて、ね、あそこはそうだね。多分まだうちには庭ぐらい売っると思う。ちょっと見た目じゃわかんない。<笑>判断できたらいいんですけどね。ど<笑>よいしょ。はい。来ます。来なしです。 はい、ええー、足長鉢もうちょっともう完成、えー、とあ 壁, 壁そうこっちが今映してる側の壁を塞がないとひなが出てっちゃうので<笑><笑>そうここのひなたちが出てくるまでの間に、あのー、壁を張って完成かな。 はいはい、はい、頑張っていこう。 うん、どっちだよはいでやってよかったあそうね、徐々でやって大丈夫で、朝だけは洗って乾かして、乾かしてというかん、運動して、洗うのは朝だけでよかったそれで大丈夫毎回だけどこれでね ね乾燥している。<笑>みなちゃん。あら。ちょっとなんかライトが嫌みたいで、あのお昼に消したと聞いていて。<笑>見えますかみんな？見えないね。<笑>あのちょっとつけるか。見えますよ。おはようございます。ああみんなここにいた。<笑><笑><笑> え、嘘。いない。え、ひさしの裏に。ね、二人だけそっちにいるとか、うん。みんな寝てたんだね。珍しい。はいうん、いる、あれいないよ。 みんないるんじゃない。<笑>いやいや。念のため。一二三四五六七八九十十一。あれ、あと一は。多分そっち側にいるよ、うんうんうんうん。よかった、うん。全員降りました。はい。<笑>じゃあ一番。 そうね。 質問が高いかなはい。餌は餌は食ってるとこは食べてるけどそこはどこだけ残ってる、うん、あ、そっちも残ってる何が好きね暑いの暑いのんうん冷たさが一番に暑いそれだけかな、はい、かなか、まあ、みんな逃げた<笑>みんな逃げた感が強いけどね確かになぜかここだけ今食べだすか うなんかララ生活水ー、はい、もはまた浄土いあれに追加する感じ<笑>そうだか、ね それでいいと思うよ。よいしょ。皆さん食べてください。言われなくても食べて。 はい皆さん目覚めの私たちが起こしたんだけれど。 ひなたちに時間感覚があるのかしら。ね、あ、でも。光入れ。時間も。わかってるのかな。<笑>はい、食べてね。水も足します。 やっぱりみんなお昼寝してたんだ。<笑>まあ。ない、ないのかな。わかんない。昨日。まあ、ちょっとしいたんの。に行く<笑>夜みんなどこにいるんだろうね。カメラが欲しいですね。え。<笑>あ、うんうん、そこで。 別に暑そうじゃないね。昨日の夕方は、うん、上げたんだ。はいはい。暑そうだった。っ三十二度で。ああ。全員が全員口開けてて。それは暑かったんだね、うん。大変だ。今全然台無しを、うん、食べなかったんだけど、うん、上げたら食べなった。暑かったんですね。夏場でしたのね、うん、はい来た来た。わらわら。うん 日程とともうちょっと暑いんじゃないかでも夜はちょっと下がるんじゃないかな気だからそ う, そうですねえー、なんか近づけたらほうがいいのかなそう言われるとでも寒いと温めてくれる親鳥いないからそ う, いうだ ね, ねナがを引くああいじめないでください やめてくださ い, <笑>滑り合いが結構いいことするいやうん<笑><笑>、うん、すうなのどうなんだろうね、これは全くわからない。 そういうことしちゃいけないのって、しつけが入る。6番。うんうん。別に、水分も何かな上の足とか。あー。まああとは、大丈夫え、どうしたどうしたぶつかった見なかった。はい。 ということで、ひなたちがわらわら動き始めましたね。はい。はい。では、この辺で、ひなシャワーさようなら。はーい。はい。12分経ってるけど、真下ままでいいいいよはい。では、明日に、ひなたちをね、焼きに、ね、というか、なんか、焼きにいないでくだい。な感じい<笑>ってるこれ食べよう。 夜夜ははははででうななすいいい、夜って<笑>はいあ、ごか、ねはいねねうんね、みんな一パわーになって端っこで寝てたって。<笑> いうくの字のあっもう新しいあの子たちよりも2週間年下の日のがもうふ化するんでえっ、ー、とーはいありがとうございます。 い一人は入れるね、はい、毎度回もしかしたらたくさん あ, あるかも。そうね 午前中にあの頑張って取った玉があったじゃないですかあったあったあれね残念ながら割れてしまったんですよなんか割れてたいつの間にかひびが入ってすごく残念<笑>頑張って花としては普通に、うん、普通の花じゃなかった普通っぽかったけどなんか気づかなかったみたいそこから多分割れちゃったのよな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 でねハグリッド君が踏んだらもう一発でね終わり<笑>頑張れご飯食べてる。 怒怒っては怒ってはいない、はいこいつは怒んななこつ番ありがとうえあこのぐらいいっぱいあるといいね。うん いや、いい天気だね、君たち。はい、いっぱいご飯食べてね。よ。よ、よいし<笑>が座ってるけど、多分ないと思う。 ありますか一回立ってもらったんだけど前なかった怪しいね立ってもらえたよいしょおあったあっ た, った卵産んだんだ ここはっちだったらいけるのかな。 あすごい。あ、でも、つなぎがちょっとダメですね<笑>はい。と、う、も、ん、ちゃん、新品のつなぎを。あ、でもダメージは受けてないと思いたい。ここはいけなかったの。こっちはいける。でも頭は通ってた。うん。すごい。<笑><笑> たしかに。なんか<笑> まっもうダスを守っていただければ。 こちらにはああるかないいよいやあったーなんちゅうどこ同じとこすんなよ。お<笑> えー、いし随分ああえっ人で撮ってるって一人でカメラ回しながらああ そ, そ, それはきついわさあだいぶ遠くに読んでしまった卵あの志麻さんから。 傷をいただいた網で取っていきます。伸びるね。こっちも伸びる。もうまだすごーい。これなら届く。まず。行け。あ、いける？微妙。もうちょっと。あと一息。あー！がんばれ。 お前お。そうそうね。はいはいはい。お疲れ様でした。っていう前と同じ動きをしますけど。<笑>あ、そうなんだ。これを一人で組みながら。え、きついな。三脚で？いや。え？違<笑>うよ。 どこでカメラを構えていたんですか。えあの二度刃をねああ片手に構えー、ながら片手でこうやって。それはお疲れ様だった。だから子供ちゃんはきついね。はいはい。今日頑張って ん, だと、えーえー、んな。ああ。卵取りはねきついと思うんだ。重たいしひなだったら軽いし。 はいれてません、よかったすごい頑丈な卵 で, でしっかり戸締まりをして42番ああパクコちゃん懸命にパクコちはい、はい、お疲れ様ですえっ、ー い, えー、いいの い い, いいよいやー、元気パクパクちゃん、通称パク子ちゃんですかわいいでしょはい、行きましょう。また明日ねーあ、あ、いいよ、そっちで ああ、か、はい、16。 はいじゃあねダチョウのすきはいおあこれが池れ取りそびれましたこんな感じで今改修というかなんだろうね新しくはいちょっとアクティビティを作っていますお楽しみにはい、はい、ということで 見えてきましたね。はい、5月は夕方の牧場ですと、え、皆様お疲れでした。はい、はい、ではい、皆さん、良いゴールデンウィークお過ごしください。はい、はい、バイバーイ。